大変大きなツリーですのでね、えー、右手に見えてまいりますのでちょっとね探してみてくださいまた右手前方山の楽器というですね看板が見えているんですけれども見つけていただけますでしょうかキムレイヤーのパン屋さんの手前なんですけれどもえこちらが銀座の中で今一番土地の値段の高いところとなっております 3 .3 平方メートル1坪あたりの現在の土地の値段がおよそ1億6600万円ということですこちらですね山の楽器、えー、三木本のところもですね、えー、きらばやかですけれどもそして、えー、山の楽器 のところにもツツリリーーがが出出ててまますすね大きなツリーが出てますそして木村屋のパン屋さんの先です石造りのレトロな建物また下からライトアップされておりますがこちらが和光デパートとなります銀座和光ですこの上の時計台なんですがちょっとね真下を走っておりますことからご覧いただきにくいかなといったところでございますけれどもこの上に銀座のシンボル服部成功の時計台がございます 今年年年目の時計台でした、えー、年が明けますと、ね、87年目となっておりますが、えー、なかなか、ね、定時にこの下を抜けるということができませんので、えー、和光の、ね、鐘の音を聞いていただくというのも、ね、難しいんですけれども、えー、こちらですね今でものしっかりと、ね、銀座に時を知らせております和光デパートの時計台羽鳥製鋼の時計台ちょうどこの右上となります。 そして出てまいりましたのが銀座の中心4丁目の交差点左手が銀座三越えそして日産の、えー、ビルもですね左手前方に見えております。 そして右手前方が3階ビルとなりますがこのえすぐお隣の旧居堂というです、ね、赤レンガの、えー、建物ですがここがあのバブルの時代は銀座の中でも一番、ね、土地の値段が高いと言って、ね、とても話題になったところです。えー、バブルのの時代なので今から30年ほど前に なりますけれども、えー、その当時でですね 3.3 平方メートル1粒あたりの土地の値段急遽堂のところで1億2000万となっておりました、えー、お店の玄関のところですねお客様が一番、えー、踏むところなんですがそこが一番、えー、高かったそうなんですね1億2000万ということでした